こんにちは、みかです日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しましたこれまで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中からえりすぐりなパンを皆さんにご紹介していきます今日はウールロールを作っていきます今流行ってるみたいですねこのね毛糸のようなパンを作っていきましょうでは始めますまず計量ですイーグル 130g 強力粉ですねインスタントドライイースト 3g お塩2グラム、お砂糖10グラムです。上白糖、きび糖、グラニュー糖どれでもいいです。スキムミルク6グラムを入れたらスケッパーの丸い方を使ってねよく混ぜていきます。お水70グラム、卵よく溶いたものですね。こちらを15グラムさらによく混ぜていきます。粉気がねなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。粉気がなくなったらテーブルに出していきます。 ボールに残っている花類もしっかり取っていきましょう。はい。じゃあこの後ね、さらに混ぜていきます。手のひらを使って、押して戻す、押して戻すでよく混ぜていきましょう。で生地がね、一塊になって、手と一緒に戻ってくるようになりましたら、転がしていきます。同じ動作ね、ずっと見ててもつまらないと思いますので、早くしていきますよ。すんごい早さですよね。自分でも笑っちゃいます。でもね、 同じ位置に手がありますよねすごい不思議はい一度グルテンのチェックうわーテーブル揺れてますねこんなの初めて見ましたよはいじゃあね一度グルテンのチェックをしていきます生地引っ張ってみますあちょっとまだね切れるのでもう少しこねていきますはいこれが通常の速さですさあどうかなもう一回チェックします しっかり伸びますねはい、値上がりですじゃあね、バター入れていきますバター 10g を細かくしてもらったら生地に包んでさらに押して戻す、押して戻すで混ぜていきますバターが混ざったら終了ですはい、そろそろ終わりですねでは、打ち粉します打ち粉はね、純強力粉使っていますで、生地を丸めてあげましょうはい、この後ですね 一時発酵に入ります発酵器がある人は30度で40分室温で発酵させる人はね 1.8 倍ぐらいになるまでしっかり発酵させてくださいはい一次発酵完了しました大きくなりましたよねじゃあフィンガーテストをしていきましょう人差し指の第2関節ぐらいまでお粉をたっぷりつけて穴を開けていきます穴の大きさが変わらなければ OK ですじゃあねテーブルに打ち粉をして生地を出していきましょう 分割していきます。三分割です。一個ね、だいたい八十グラムになるように分割をしてください。一本のね、棒状にしてあげるとね、カットしやすいですよ。はい、そしたらですね、俵型にしていきます。手前からくるくる巻いて、向きを変えたら、もう一巻きしていきます。 じゃ、この後ね生地を休ませていきます。乾燥しないようにラップをかけて10分休ませていきましょう。生地を休ませている間にエンゼル型にバターを塗っていきます。内側に塗るのも忘れないようにしてくださいね。型のサイズはね。15センチです。はい、じゃあ成形をしていきます。テーブルに打ち粉をしたら閉じ目をね。上にして生地を置いて綿棒で四角く伸ばしていきます。 だいいたね、1 5ンチぐらい伸ばしてもらうといいかな厚さを揃えてくださいねはいそしたらねスケッパーで切り込みを入れていきますまず真ん中に1本その間にね2本入れていきますはい反対側も入れていきますよさらにその間に2本ずつ入れていきましょうテーブルにスケッパーをね 落ち着けるような感じでね確実にカットしていきましょうねカット漏れがあるとねこのねヘイトの模様が綺麗に見えませんのでねここは丁寧にカットしていきましょうできたら太さも揃えてあげるとね出来上がり綺麗ですねはいそしたらねここにあんこを乗せていきます 私はね今回つぶあんを使っています腰穴だとねちょっとゆるい感じがして巻きにくいかもしれませんのでつぶあんを使っていきましたはいじゃあ手前からねくるくる巻いていきましょうはいひと巻きできました同じように残りもやっていきますよ はい、綿棒で15センチぐらいに伸ばしていきます。はい、切り込み入れていきます。真ん中一本。で、この時ね、私2本入れてますが、1本でもいいです。わかるかな？もう1回説明してみますね。 あまりね、細かきするの大変だなって思われましたら、真ん中に一本入れた後に、二本ね、入れてますが、それを一本に変えてもいいです。十八等分じゃなくて、十二等分に変わります。その方がね、もしかしたらね、ヘイトの模様がはっきり出るかもしれません。あんこをのせていきます。カスタードでもいいですしね。 いろいろね応用聞くと思いますのでね楽しんでくださいこれね何も入れないでねそのままねくるくる巻いてもらってもいいですよりんご煮たやつなんかも美味しそうですよねはいここはねゆるく巻いていきますく る, るくるでね型に入れていきましょう巻き終わりを下にして入れていきます 均、はい、等に入れていきましょうそしたらね、こちらですが35度の発酵器で30分発酵させていきます発酵機能があるものをお持ちでない人は室温で発酵させていきましょう乾燥しないようにね、上にラップをしてください目指すところはこの毛糸ですなってるかなはい最終発酵完了しましたこんな感じに膨らんでいます生地のね、てっぺんが 型から出るか出ないかくらいまで発酵させてくださいこれが目安ですじゃあね、焼いていきます特に何もせずそのまま焼いていきましょう180度で15分ぐらい焼いていきます楽しみですねここでちょっとお知らせですもっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意していますイラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です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 型をね、叩いてください。そしたらひっくり返して出していきます。綺麗に焼けてますね。模様がしっかり出ています。カットするとこんな感じです。あんこがね、生地の真ん中に来てますね。これを目指して作っていきましょう。皆さんも楽しみながら作ってください。ではまた。